メールです私の住む地域の駅前の交番の若いお巡りさんの話です。私は 毎朝7時40分過ぎにパートに行くため JR を利用しております。マンションが多い地域で5つしかない改札口はフル稼働。若いおまわりさんが、えー、改札の脇に立ち大きな声でおはようございますと微笑み連呼しています。一人はキリッと、もう一人は少しぽっちゃりだけど五月人形のような可愛らしいお顔のおまわりさん。黙って遠くに立っているおまわりさんもいらっしゃいますが、このお二人は改札脇で元気に見送ってくれます。 学生さんもサラリーマンも流れるように改札に吸い込まれていきます。なぜ皆、完全無視して通り過ぎていくのでしょう。何の見返りも求めず、わざわざ改札で挨拶してくれる若いおまわりさんは素敵だと思います。少し照れくさいけれど、私はおはようございますと一瞬目を見て挨拶します。小さな声でも挨拶を返すと、あちらもパッと顔が明るくなります。 最近、顔を覚えてくれたらしく、遠くからでも私が挨拶を返すとアイコンタクトで返してくれます。朝の殺伐とした時間帯に通過していくすべての人に対し、元気に挨拶してくれる若者二人に感謝です。こんな若い気持ちの良い挨拶ができる人がいて、おばちゃん嬉しい。こんな素敵な人たちが、我が娘たちのお婿さんになってくれたら最高ですね、というね<笑>。 ハが一番じゃないかな<笑>ねえ<笑>うん今はまんまるさんが気に入っちゃったわけね気に入っちゃったけどねどっち か,、ね、っちか<笑>おむこさんなのかなそれと気 に, 気に入っちゃったのねえポッさんなのか気に入ったのどっちなんだろう<笑>ねでも<笑>このポッチャリさん の, この番組に<笑> <笑>くださるぐらいだから、ぽっちゃりさんかな<笑>。そっち正解だけどね。だけど確かにねこう、せっかくの挨拶でみんなこう無視していくのは嫌なものですね。昔ね、よくあの漫画であの、ね、挨拶するおまわりさんとかね。ですね。ドラマもありましたけどね。たね、うん。最近みんなね、受け方も慣れてないんでしょうね。あの、ほら、挨拶だって昔はあの、うん、そうそうそう、ガチャガチャガチャってやって、ね、それでおはようございますってやってで、普通にやってましたでしょ。やってましたね。 恥ずかしいけど目を見てってのもい や, いや挨拶は目を見てですからね基本がねだからそういう習慣がどんどんなくなってるからなんでしょうねなるほど、うん、でも私はあのウォーキングするじゃないですか、はいはいはい、でウォーキングしてる時にあの結構いろんなところがあるから、はいはい、あのお巡りさんが立ってるところが結構あるんですね、はいはい、でその警官さんに「こんばんは」とかってうこっちが言わないと向こう言わないですからねそう私自分から言うんですよ<笑> かわって。さすがはていうですか。おはようございますって。とか、そう。いや、朝じゃないんで。こんばんは。うん、こんばんはとか。でね、こんばんは。こんばんは。とかつって。で、一人の人はとっさだったんでしょうね。この間ね、こうやってやってたらね、寒いですね。って言ったら、お ー, おーつって言った。<笑>いや、たぶんなんか、とっさで何も言葉がうまく出なかったんで、<笑> お, ー お, ーおーってって。<笑>それ あ, あれえー、原さんみたいな。いや、<笑>ねそう<笑>、うん。それから、ね、こう。 今度置いたら、今度聞いてみようと思って、寒いですね、トイレ休憩はなんどれぐらい大きにあるんですかと聞こうかなと。<笑>なるほどね。コミュニケーションってでしょ。コミュニケーション。はい、続きまして、鶴ちゃんさんからです。3ヶ月前、とてもショックなことがありました。子供のクラブ活動のお手伝いに徒歩で向かう途中に顔から派手に転んでしまいました。口の周りに何ヶ所も深い傷ができ、前歯2本のうち1本は抜け、もう1本は半分欠けてしまいました。 肩で落ちる血を見て気が動転しながらも救急車を呼び航空機科へ運ばれ口の周りを何針か縫い歯はインプラント手術をする予定ですこれまでお肌のお手入れやお化粧おしゃれすることが私の唯一の趣味でした怪我をしてからはおしゃれにも興味がなくなり鏡を見ては泣き思い出しては身震いしてしまいますでも最近になりこの事故は私に大切なことを気づか させるために起こるべきして起こったのではと思うようになりましたこれまで口を開けば何かいいことないかなと不満気に入らないことがあればすかさず文句人を見た目で判断してしまうこともあったと思いますでもいいことなんてなくても普段通りの日常こそが幸せだということに気づかされましたそして外見を飾るのではなく魂を磨くことが大切なのだと恥ずかしながらこの年になって思えるようになりました励ましてくれる 主人とと子供の優ししししさにににもも改めて気づくこともでききままたしかかしなかなななな前向きにはなれいない自分に戸惑いを覚えます、ね、う, ーんうーん、でも大変でしたね。いやー、でもね、わかりますよ。顔からのね、私も自転車で顔から転んだことがあるから。危ない。ね危ない。あのね、ある程度こう年齢いくとねこう、とっさの受け身ができなくなるんですよね。だから、でもつらかったでしょうね。 声だけの傷で特に女性でしょ、うん、辛いでしょねえだからその気持ちはわかるけどただこう思うべきですよもっと大事に至らなてよかったなというふうに思うことが大切だなというふうに思いますしねだけどもまあねえなかなかうんねえ。前向きになってるからいいことだと。 経験と感動がっやっぱりプラスになってるんじゃないでしょうか ね, ね, ねでもまあそれはショックでしたでしょ、うん、ただそこでね思うのはね、うん、やっぱり私あの世の中の社会の事件で、うん、あのほらストーカーでね、うん、いろいろ刺された、はい、あの人がこう裁判になってたりとか、はい、いろいろしてるけれども、はいはい、あの彼女きついでしょうねだって、うん、全部で何十か所でしょ、うんうん ねえ。だから、いろんな傷を持って、もう女優は無理だと思うして、うん、で、あと麻痺もあるからギターも弾けないとか、うん、ねいろいろ書いてあた、あの、なんかニュースで知りましたけども、うん、辛いだろうなと、うん。だけども、きっとね、あの人生っていうのはね、あの、何かを失えば何かを得るので、ね、必ず得るものがたくさんありますからね、うん、それをね、あの、思って、あの、諦めずにね、生きていっていただきたいと思います。お見舞い申し上げます。 あえて、ねね、ハッピーなメールってことで、ね。ねね そうで す, いいす、ねはい。続きまして男性ですエイジさんからですとってもハッピーな出来事があったのでメールさせていただきました僕は地元の大学を卒業し地元の固い仕事に就いています一方で転職として大学の頃からずっと自作曲を行う音楽活動を続けています年に何度か東京のライブハウスで歌っているのですが東京で就職をしている同じ大学の同期数人が東京でライブをするために見に来てくれライブ後に皆でお 酒を飲み楽しく過ごしていました。 お互いを知らない友人もいましたが、僕のライブがきっかけで知り合い、その後は、えー、東京の友人同士で集まっていたようです。1、2年くらいしてから、その中の男女が付き合いだし、間もなく2人が結婚。自分がなんだか恋のキューピット役を果たせて嬉しいなと思っていたのですが、本当のサプライズはその後。お二人に娘さんが生まれたのですが、なんとその子の誕生日が僕の誕生日と同じ日だったんです。驚きました。 それ以上にお二人とのご縁を冷静に感じて、同時にすごくありがたい気持ちにもなりました。音楽はもちろん好きでやっているのですが、一方で自分の音楽活動に何か意味を見出せたらと感じていた中で、とても励みになる出来事でした。これからも音楽を通して誰かのために少しでも力になれたらと思い活動を続けていこうと思っています。素敵なお話ですね。だから、まるでご褒美のようですね。そうですね。うん。音楽で。 ホ、ね、本当に素晴らしいことです、うん、いや適職について転職をやってらっしゃると、ね、一番楽しい素敵なね、うん、あり方だというふうにも思いますよ、はいはい、さあじゃあもう一つまいりましょうかね、はい、えー、ラジオネームパナコムシさんからです私は普段から変な夢をよく見ます、うん、今まで2回江原さんに除霊していただく夢を見ましたが<笑>つい最近3度目のご出演をされます<笑> この夢が本当にすごい夢でした。私が江原さんの元でほぼ直角の崖を登るという大変厳しい修行をしている時のこと。隣の方はいとも簡単に登っていかれるのに対し、どんくさい私は足腰もたつきなかなかうまく上がれません。その時でした。江原さんが私の後ろに回り、私のズボンを少し下にずらし、 尾低骨あたりに口をつけ、思いっきり息を吹きかけて、おならのようにブーッと鳴らしたではありませんか。私が驚いてポカンとしていると、江原さんは子宮を浄化しましたと一言、心なしか腰回りが軽くなり、修行を続けるという夢でした。笑いながら目が覚めて、 さすがやはらさん、臓器まで浄化してしまうのね、と。その状況に感心して興奮しながら娘に話すと。お母さん、それはね、きっと夜中にすごく大きいおならをしたんだよ、と。冷静な一言。確かにそうかもと。娘の夢判断に納得しました。色い々ろいろと暗い表の中ですが、おならだけにぶっと。 少しでも笑っていただけたら幸いです<笑><笑>これからもお体に気をつけて頑張ってください<笑>なかなかねおもろいなおもろいですねきっとね3度目の質ご出演気にするようなおならだったでしょうね時々ありますよねありますうん私もね寝てるとき時々ね自分のおならで目が覚めてね<笑><笑> <笑>やっぱこれあながち嘘じゃんか嘘じゃないですねあの時はね町内が一掃されたようなね浄化されたようなも う, そうねすがすがしさがあるんですけどねそうだけどすごいですね私も自分があのその、えー、寝てる時のね、はい、睡眠中のおならに気がつかない時があって、はいはい、だけど周りで見ていた人間がだいいた家内とかですけどね、はい、する時に と布団を剥いでブワーってやってから、また布団をばって戻って出てる。わ<笑>かるよねと。 すごい。こもっちゃ嫌なのが分かるのね、と。無意識のうちに。無意識のうちに。すごい技だと言って、家族中から感嘆されました。ええ。ハッピー特者なんだけど、何がハッピーなのかよく分からないような。<笑>いやいや、なかなかいい。だけどさっきのあの、うん、あの、パナコミさん、はいはい。明るくていいですね。い い, いですよ、ねうん。こういう感覚ってやっぱり楽しいですよね。うん、人生を同じく生きるんだったら、こういう感覚の方が楽しく生きる、ね。あ、うん、前原さんが出演されたらね、ぜひ。連絡いただけです。しかもあの、ご出演。ご出演。<笑>ご出演 頼みますあの事務所通していただけます<笑><笑> <笑>せっかくだからもう1つ紹介しますかねす、はい、えー、ランボさんから頂 い, いております。いつも楽しみにラジオを聴いています。実は来週、ディスクのある手術をします。私はもともと、がんの病気でかなり進行していて、腫瘍を取りたくてもなかなか手術ができずに諦めかけていたのですが、ご縁があった病院へ転院し、手術をすることになりました。たまたま見ていたインターネットで、私の地元で江原さんの講演があると知り、どうかチケットが私の元に届いて原さんに会えますようにって、 ずっとお願いしていたら、なんと、念願のチケットを手に入れることができました。すごく、すごく嬉しかったです。うん、というね、えー、ことですけどもね。でも、手術怖いけど、江原さんに今甘えていいのなら、私にエールやカツを入れてください。ていう、うん。うん。で、この字が、勝つが、あのー、勝利の。勝利の勝だから勝ちたいん、うん。ね。ぜひ。そう。だから、ランボさん。うん。勝ってください。ね。もう本当にね。 俳優をお祈りしております、はいね 本当にねまあ、そうやっていろいろ全国の方がねあのいろんなところでえ必死に皆さん生きてて、うん、その中で公演とか、ね、私が行く時にって来てくださるのは嬉しいことです ね, ですねだからそれはねさっきのあのえっ、ー、と,、えー、とギターの方のさっきのね、うん、エイジさんの気持ちすごくよくわかります私も全く同じ、うん、そういうことでやっぱり全国の皆さんと ね, でねでこうやってラジオでも、ね、でで皆さんとこう、うん、あの同じく喜怒哀楽を共有できるという、はい し幸せですね。はい